同社公式サイトでは、平野をイメージキャラクターに起用した理由に関して、爽やかで親しみやすいキャラクターが魅力で、子供から大人まで愛される、点に触れつつ、長年愛され続ける、我が家は焼肉屋さん、シリーズの美味しさや、料理や食事をする楽しさ、面白さ、嬉しさを表現するのに最適なキャラクター、であると説明した。今回の新 CM のテーマは、我が家、 で、平野を中心に据え、家族で楽しく焼肉を囲む様子が展開されるという、両親と共に実家で暮らす平夜仕様という設定で、土曜日の午後に、姉が長男長女と夫を連れてやってきた、とのストーリーと共に、家族の団欒が描かれていると紹介されている。 また、同サイトには、撮影中のエピソードとして、撮影当日も家族役のキャストと談笑しながら、美味しそうに焼肉を頬張る平野さん。和気合いあいとした雰囲気の中、撮影は順調に進みました、との説明も。そんな平野の出演する、気ッマン、我が家は焼肉屋さん、シリーズの新 CM は、4月より全国で放映を開始する。 平野は現在6社との CM 契約を結び、過去には好きな食べ物としてお肉、特にピーマンの肉詰めと焼肉が好きと答えたこともありますから、今回の起用には大喜びのはず。ネットでは、とむのタレの愛好家ですが、この度きっこーマンに支変しようと思います。買わなきゃカラオイ家で焼肉パーティーだ、飽きすぎるから見逃さないようにしなきゃ平野く。 おめでとう。シャンプーの次は焼肉ですか、CO、c o CM。それも焼肉。絶対似合う。CM いっぱいで嬉しい。いっぱい買わなきゃ M、などの歓声が続々。また、同社が綴った平焼き用の理由についても、さすがキッコーマン。わかってらっしゃる。キッコーマンさんやるじゃんなどの声が上がっています。 ジャニーズ屈シの人気者の起用により、一部では早くもキッコーマンファンが誕生しているようです。テレビ史ライター。4月からは金プリの4大ドームツアーの開催も決まっている部屋。ステージ上での華やかなパフォーマンスに加え、地上並みでは焼肉を頬張る無邪気な彼の姿を楽しむことができそうだ。木村慎吾。